実はですね、去年、東京都若年被害女性等支援事業に関する、東京都職員措置請求書、つまり住民監査請求の内容について、東京都に情報公開請求してたんですけども、もう全面的に非開示でしたよ。全面的に非公開です。で、なんでね、こういう請求したのかっていうと、その、住民監査請求には、 あの今ねあの、ツイッターで非常に話題になってる、まあ、YouTube でも話題になってるけどもあの、コラボ関連のね、追及をしてるひまそらあかねさん、まあ、あの人が住民監査請求し た, したんで、ひまそらあかねさんの本名と、あと住所が書いてあるから、それが開示されるんじゃないかと思ったんですね。そしたらね、全面非公開なんですね。それで、えー、実は住民監査請求の内容っていうのは、地方自治法で、これ、公開するっていうことが決まってるんです。 で、一方、東京都のね、情報交、情報公開条例を見るとですね、えー、個人に関する情報っていうのはね、非公開なんだけども、一方で、法令等の規定により、または観光として公にされ、または公にすることが予定されている情報については、個人情報でも公開するってあるんですね。で、これについてはですね、まあ、従来、 まあ、今でもだと思うんだけども、あの、大体の自治体はですね、これは、え、情報公開条例では非公開とはなってるんだけども、地方自治法で公開って定められてるんで、 そうなると当然、その住民監査請求については、その請求した人の住所、氏名も含めて全部公開しないといけないっていうね、そういう解釈で運用してるんで、で、例えば僕はですね、なんかおかしなことを見捨てたぞってね、まあある自治体の人から言われて、で、まあ住民監査請求できるよって言った場合に、いや、住民監査請求すると、その住所、氏名全部公開されて、 から公開されてしまうからやりたくないっていうケースが結構多かったんだけどもでここでわかるのは東京都に関してはこれ公開されないんですよねだから住民監査請求をその自分の住所氏名非公開のままできるっていうのがおそらく東京都の運用じゃないかっていうのがわかったんですよねここねちょっと ちょっとね、休み明けにもうちょっと東京都に事情を聞いてみようかなと思うんだけども、でも多分もうこれほぼこれで間違いないんじゃないかなと思います。で、これは僕はね、法律論からするとおかしいんです。というかまあ、僕はね、もう、この情報公開法とか、個人情報保護 法, 保護法とか僕もう一切もう信用してないんだけども、あまりにも運用が無茶苦茶だから。 だけどまあそれはそれで有利ななな方方に解釈した方がいいいんんじゃないかなと思ってるんですで本来だったらこれはあの個人の名前も含めて公開するっていうのが正しい法律の解釈だと思うんだけども東京都としてはもう住民監査請求した人の 住所、氏名も含めて、もう非公開にすると。ちなみに非公開理由っていうのが、えー、情報公開条例第7条2号っていうので、個人情報に回答するっていうことなんですね。で、さらには、6条により、公にすることで、監査事務の適正な遂行に支障を来す恐れがあるものっていうふうに書いてあるんですね。で、これもね、ちょっとおかしいって。 おかしいといえばおかしいんです。やっぱり、その、地方自治法で、まあ、いずれ公開するっていうことになってるんで、別に出してもいいものなわけだしね。まあ、他の自治体だと、まあ、出すんですよ。余裕で。あの、ウェブサイトなんかに出してたんですよ。まあ、自治体によるんですけども。 で、まあ、仮にね、じゃあ、支障があるからって言って、住民監査請求の、まあ、手続きが終われば別に出してもいいはずなんで、えー、昔ね、この手の情報の場合は、えー、例えば、今は公開できん、できないんだけども、いついつま、いついつからは公開できますみたいなことがね、この教示として書いてあったりしたんですよ、昔の場合は。昔の場合っていうかね、これやっぱ東京都が異常なんですよ。 東京都って僕もまあ昔情報公開請求したことあるんだけども、その普通ね、たいその2000年代末ぐらい、その頃って結構オープンだったんで、大体の自治体は解放同盟の競技記録なんかもね、まあ多少は黒塗りにしても公開してたんだけども、東京都の場合は一切公開しなかったんです。 で、情報公開審査会にね、えー、入り申し立てしても、それでもね、1年ぐらい待たされた挙句結局結論変 わ, 変わらなかったんですよ。だから、東京都っていう自治体は、あの、実は全国的には異常なんですよ。あんな真っ黒に、真っ黒のね、ね、黒塗りの文書が出てきて、あの、あの、 の, のりコとか言われてるけども、あれが普通じゃないですよ。あの、東京都が僕特にひどいですから、東京都って異常な自治体なんです。だけどそういうことをやってると、こういうふうにね、あの、監査請求も全部あの、出さなくていいっていうことになっちゃうんで、いや、東京都がそういう考えだったら、まあ、僕はね、これに対して、まあ、審査請求なりしようかなと思ったけど、審査請求してもどうせ無駄だし、で、情報公開訴訟っていう手もあるんだけども、 僕はね、もうあの、情報公開だとか、個人情報法に対しては、僕、裁判所っていうのは基本信用してないんですよ。だからこれはやっぱり有利に解釈して、 東京都の人は、どんどん、あの、住民監査請求したらいいんじゃないかと思うんですよ。で、あの、コラボ以外にもね、パップス、若草プロジェクト、ボンドっていうのは、そのあたりの予算も怪しいって言われてるでしょで、まあ、それだけじゃないんですよ。東京都がね、その、いろんな団体に出してるお菓子のお金って、それだけじゃないんで、まあ、どんどんそういうのを調べて、で、東京都の方はですね、どんどん住民監査請求したらいいんじゃないかと。 いいんじゃないかと。僕はま、神奈川県民なのでできないんだけども、まあ、東京都の方。あまあ、従来だったら、監査請求したら自分の名前っていうのはね、え公開されてしまうっていうことで、躊躇してた方多いかもしれないんだけども、これはね、東京都に関してはそのあたりはね、もう心配しないんでいいんじゃないかと。 というふうに私は思いました。ということで、ええー、まあ僕はね、あの、ひまそらさんの本名、まあ本名はね、もうなんかウェブで出てたりするんだけども、住所までその開示させてやろうっていうね、目論見みは終わったわけだけども、でもこれはこれで収穫なんです。東京都の場合は、一応この監査請求人の住所氏名なんかを非公開にするって運用してるってことが分かったんで、もう東京都に関してはもうバンバンバンバンね、 監査請求をかけてやったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、今日はね、あの、こういうことになるっていうお話でした。